駒井さん駒井さん、はい、これからの人生の目標はありますかかこれからのの人生の目標私実は今ね人生の目標を決まってない<笑>っていうのはあの私の場合とにかく今目の前に与えられたものを がウェが終わったたららまた次の、ね、課題が来るからそれを出すっていう実はスタイルに今はしていまして昔はねもちろんいろいろ考えていたこともあるんですが本をベストセラーにしたいとかねこうアメリカでネットフリックスをテレビ小撮りたいとかねいろんな目標があったんですがその売れをい一つ一つ超えていった中で今はね大きなビジョンっていうのを実は決めて 人生の中でちゃんとした目標があってそこに向かってダーッと行く時とこう与えられたものをあのこなしていく時期とかあの2つあると思っていて次の目標がグッというふうに湧いてきたらまた聞いてください。